あこんにちはスタッフの中村と申します12時になりましたので ラ, ランチセッションを始めたいと思います今回プラチナスポンサーでご協賛いただいているヘンゲさんとファインディさんに対談する形式でご登壇をお願いしておりますで今回モデレーターとして辻さんにモデレートをお願いしておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは辻さん進行の方よろしくお願いいたしますはいありがとうございます マイク聞こえますす大丈夫ですかはい、えー、じゃあここからはランチセッションということで、えー、45分ぐらいの時間を使って、えー、皆さんにお昼食べながら、まあ、なんとなく聞いてて聞いててもいいかなと思うぐらいの話をしたいなと思ってますはいえー、と本日モデレーターを務めます辻と申しますえっ、ー、と Python、を使ったデータサイエンスが得意です、えー、かつてはですね IT ベンチャーあの p イコンのスポンサーにもなっているいい生活っていう会社があるんですがそこに勤めていたこともあったりしてその当時は Java でウェブアプリを作ってました、えー、生命科学にちょっと興味があって会社辞めてですねバイオインフォマティクスっていう分野で研究みたいなことをしてたんですが最近ですね ARCL テ ク, クノロジーっていう会社さんと一緒に デジタルで脱炭素化社会を実現するという活動をしていますが、えー、バックグラウンドはですね数理工学っていうコンピューターと数学で何でもやるという学問があるんですが、えー、数理工学は何でもありなのでバイオからエネルギーまでいろいろやってます、えー、技術を楽しく気軽に学べるみんなの Python 勉強会という勉強会を月に1回オンラインで開催しているので えー、もしよかったらですねコンパスとかで登録していただいて興味ある話題だったらぜひ、えー、参加してくださいはいそれではここから、えー、登壇者まず一人目は、えー、変見のヨナスさん自己紹介お願いします と, ます、えー、とヨナスと申します、えー、とそうですね、えー、と SNS などはマ、えー、スライドのグラムで、えー、とぜひフォローしてください<笑>えっと 僕は、えー、ともう2015年で、えー、とまあ元 h d という会社で、ヘンゲイという会社に、えー、と入社して、ヘンゲイワンという認証基盤サービスの、えー、とバックエンドを担当しています。そうしてですね、テックカンファレンスと、PyCon、まあ、などのテックカンファレンスが、えー、と結構好きで、いろいろ行って、 参加してで、PyConJP は、えー、と2013年から参加、えーとまあ、スピーカーとして参加して、で、2016年からは、えー、とスタッフをやってます。で、2019年は、えー、と一般社団法人パイコン n j p や政治者のリーチになって、それも、えー、と2019年から、えー、とやって続いてやってます。で、海外の、まあ、テックカンフレンスにも、えー、と結構いっ構 いて30以上のテックカンファレンスで、まあ、大体スピーカーとしてとかスタッフとしてスポンサーとして参加しました。で、PyCon US も、えっと、ユーロパイソンでもえでも発表したことがあります、はい。で、ちょっと会社のご紹介をさせていただきます。 変形という会社は、えー、と1996年に、えー、と設立してそあの時はまだ、えー、と HD という名前でしたんですが数年前はっ、えー、と変形株式会社に名前を変えましてで PyCon JP は2016年から、えー、とずっとスポンサーをやってますでサービスというのは s a、えー s という、えー、とビジネス2ビジネスの 認床基盤サービスを、えー、と開発してます。ヘ、えー、と変ワ版というサービスを開発してます。でえー、と変ゲでは、えー、と開発チームが7割ぐらいが外国からの、えー、と開発者です。いやまあ多分ご 覧, ご覧のとおりで分かるかもしれないけど、まあ、自分でも、えー、と日本人ではありませんので、えーとまあ、これから の, の変な日本語でも、えー、と申し訳ございません。 でえっ、ーえー、とヘンゲマというサービスはえっ、ー、と日本では2000社以上に使われていてえっ、ー、といろんな機能があるんですがえっ、ー、と Python で開発している機能はえっ、ー、と認証認証基盤とえっ、ー、とデータなんとかと E メールアーカイブなどですその他の機能は大いえっと56言語で開発していますはいありがとうございますあありがとうございます。 それでは引き続いて、えー、ファインディから志賀さん、よろしくお願いします。はい、えー、っとファインディの志賀です。S. N. S. はだいたいあの融資合併アカウントでやっています。私は2016年の3月に、えー、っとまあコンピューターサイエンス系の学科で。えー、っと機械学習をちょっとやって、えー、っと修士課程を終了しました。 でこの時最初はえっと C++ 書いてたんですけど、えっと、あの海外から不倫された特任助教の先生が Python を普及しだしてその時 Python に出会ったみたいな感じです。で新卒で2016年4月に大手ウェブ系企業に入社しまして、えっと、ここではあのオープンソースのミドルウェア開発をしてたんですけど、えっと、この時はあの Python 使ってなくて Java とか PHP とかで開発してました。 でえっと、ちょっと大学でやった機械学習関連の仕事に戻りたいなと思って2018年の4月からあの CTO 直下の R&D 部門に移動しまして、えっとまあ、複数の機械学習プロジェクトにおいて、まあ、アルゴリズムの開発であったりとかあとはあのたまにはプロジェクトマネジメントみたいなこともしたりしてましたで去年の12月にも、ねえっともと副業で関わっていたファインディに入社しまして 今アルゴリズム開発とチームマネジメントをしているというような経歴になっています。ファインディの紹介させていただきます。えー、とファインディはあの挑戦するエンジニアのプラットフォームを作るというビジョンを抱えている会社です。えー、と代表的なサービスとしましては転職サービスのファインディがあります。これはあのハイスキルなエンジニアと企業をマッチングさせるサービスで。 えー、と求人票を解析したり、えー、エンジニアのスキルを解析したりしてマッチングを、えー、とやっていくようなサービスになります。で、もう1つ、最近リリースされたファインディチームズっていうものなんですが、えーと、これはエンジニアリング組織のパフォーマンスを、えー、と最大化するためのサービスです。えー、と具体的にはあの GitHub 等の1週、えー、管理ツールのデータを連携しまして、えー、とそれらを、えー、と可視化します。えー でえっと右の図があのファインディ上の求人をちょっと言語で言語別の求人数みたいなを調べてみたんですけどえっとなんとですね Python がえっと一番多くあったのでえっと皆さんよければあの転職する際は使っていただければと思いますはいこの図もちなみに Python で書いた図ですはい以上ですありがとうございます。 ここの3人でお届け し, していいうと思いますさて最初の話題どんなプロダクトで Python をどう使ってるという話題ですが、まあ、あの世の中いろんな言語ありますよね。p y h o n j p なんで、まあ、Python の話してますけどいろんな言語があってですね、まあ、Python だけしか使ってない会社っていうのも、まあ、珍しいんじゃないかなと思うので。 えーまあ、その会社の中で Python をどう使っているかまた、他の言語を使っているなら、まあ、その言語はどういう感じで使って Python とその言語の関係性みたいなそれでこうビジネスをどう回しているかというような、えー、お話をしていただけるといいかなと思いますが、えー、順番としては近いヨナスさんからいきますか。はい、お願いしますす、はい、そうですね えー、とさっきも言った通りに、変化では Python も語言語も使われていますが、ど, どんなプロジェクトに Python 使うというのは、ちょっとチーム、サービスごとによりますが、ネット、あ, あまり UI とかないサービスはだいたい語言語で書いていますが、ちゃんと WebUI とかもついているサービスはまあ あとはまあその実はまあちょっとチームの好みに語<笑>言語が好きなチームはもちろん語言語で書くんでで Python が好きなチームはまあそ Python でのプロジェクトを作ってます<笑>なるほどチームの好みもうその人その人たちが Python が好きだと Python を使うっていうようなそういうのも結構強い いうことです、ね、そうですね、なるほど、結局、結局、人だったっていう<笑>、そんな結論でいいのかって話もありますが、えー、じゃあ、志賀さん、どうですか、この、はいえっと。ファインディでは、今朝の LT でも少し話したんですけど、ウェブ の,、まあ、あのバックエンドは基本的に Ruby on Rails を使っています。で私はあの機械学習のアルゴリズムを Python で開発して、 まあ、のそれらをまあバッチであったりとか API の形にしてえと Python だけマイクロサービスとして切り出したりとかバッチにしたりするみたいな形で利用してます、はい、機械学習だと Python 強いですからね、まあ、そこはやっぱり Python 使うのがあるかなと思いますが結構、やっぱりウェブだと Ruby on Rails ってまだまだ開発者多い感じですかね。じゃあ 結構多いんじゃないかなと思います。うん、あの基調講演でもルビオンレールズあので開発してるって話でしたし、そうですよね。なるほど、ありがとうございます。えっ、ー、とじゃあもう一つこの次ですね。次のあまあ、ちょっと息すぎちゃって、えー、もう一つあのじゃパイソンに限った時にパイソンのこう好きなところとか逆に嫌いなところとかあったりしますでしょうか。まずヨナスさん。 はい、そうですねまあ自己紹介でもなんかパイコンとかの話めっちゃしててあと俺でなんかまあ自分はもちろんパイコンが大好きでまあ好きなところがちょっと多すぎてえとでまあなまあどこが一番好きなのは多分パイソンで何でもできますよねできることが好きででその便利なツールとかライブがもうめっちゃあってで4 まあ、でちょっとまあ好きじゃないところだとまあ最近頂々良くなってきたんですがまあパッケチングはまだまだちょっと改善してほしいなと思っています。 はいあまあ、読みやすくて書きやすいところはやっぱり Python の本当にいいところですよね。そそうですすすねそれは本当に私も思いまま、はい、さ ん, なんかあります、はいとまあ、好きなところとして私もあの書きやすいというところですね、まあ、動的言語であ割と気軽に書けるというところもあるんですけど、まあ、それでいてあの型ヒントみたいな機能もあってあの守りも結構充実しているのかなというふうに思っています。 で嫌いなところ嫌いっていうほどでもないんですけどあのスコープがちょっと変かなと思っていて、えーっとまあ、関数スコープなのはいいんですけど w i、えー、ズ k であの生成した変数が w i ズ k 抜けても生きているところとかあとは逆にあのトライエクセプトであのキャッチした例外はあのそこ抜けるとなくなると か, なんかちょっと統一性がないところは若干気になるなと思ってます。 ああそうですよねスコープがね、なんか4分のループとかもちょっと漏れちゃったりするのも、そうですね、そこはあれと思うときありますよね。はいありがとうございます。さあ、えー、じゃあ、引き続き次の話題に移っていいタイミングですかねはい、えー、次の話題は、大学での学びは実務で生きてくるかどうかという話題に進みたいと思いますが。が えーまあ、IT 業界でですね働こうと思って、まあ、大学とか高等専門学校で学ぶ一番その近い分野っていうのは、まあ、いわゆるコンピューターサイエンス計算機科学の分野だと思うんですが、まあ、大学だったらそれで修士とか博士とかまで行く可能性もありますし、えー、結構まあ コンピューターサイエンスも深い学問なのでいろんな話題あると思いますがそういうのを学んで実務にどう生きてくるか生きてくるかっていうのとまた逆にですねその大学とか高等専門学校でそういった分野の専門じゃなかった人も it 業界で仕事してる人たくさんいると思うので、まあ、逆にその学んでなくても、まあ仕事はできるのかとかですね。そういったところを何かご意見あるかなと伺いたいと思います。まず、じゃあ洋梨さんお願いします。はい、お願いします。えっ、ー、とそうですね。まあ、変化ではまあ学院を。まあ大学行ってない方もまあ自分を含めてまあ数人もいますので、まあそのまあ、大学まで行って。 行かなくても、まあ、戦前、えっ、ー、と、エンジニアのお仕事ができますよね。で、その、まあ、学位によって、今、まあ、その、えっと、コンピューターサイエンスじゃなくても、まあ、その他の、えー。学部を学んだ人も、戦前エンジニアになるだとなれると思います。そして、その、まあ、多様性もすごく大事だと自分は思ってますけど。 そしてそのまあみんながえっとコンピューターサイエンス勉強してその後にまあえっとエンジニアになってそれだけでちょっと物足りないなと思ってますその他のまあことを勉強した方もえっとやチームにいてはえっと方がいいと思います。なるほどそうですね多様性っていうのはまあいろんなことを知ってる人がいるっていうのはいいかもしれないですねそれこそ本当に文系で経済学とか学んだような人が チームにいたりすると、あの新しい知識が得られたりっていうのはあるかもしれないですね。なるほど、多様性。じゃ、賀さんいかがですかね。そうですね。と大学コンピューターサイエンスのま学科での学びはあのこれが具体的にめちゃくちゃ生きるみたいなのはないんですけど、ま仕事しててなんかふとした瞬間にあこれやっといてよかったな。みたいな話はあのちょくちょくあるのかなと思います。 でまあ、修士とか博士に関して言うと、えっと、コンピューターサイエンスに限らずあの研究っていうプロセスを経験するのはあのすごくいい経験なんじゃないかなと思っていて、えっと、あの問題を提起して、えっと、競合研究との差を明らかにしてで解決策を作ってっていうのって、まあ、割とあのそのまま実務で生きてくるスキルのような気はしています。 で逆にそのそうです、ね、別にコンピューターサイエンス必ずやらないとエンジニアになれないということはないかなと思っていて、まあ、今はあの教材も充実してますしあの個人でいくらでもキャッチアップできる状況なんで、えっとまあ他のバックグラウンドがあるというのはそれはそれで強みになることもあるんじゃないかなというふうに思ってますす そ, そうですよね最近あのそれこそ m o o スみたいなあの海外の 大学の教材とか本当にネットで簡単に見ることができますからねそういうのを使えばまあ学ぼうと思ったらいくらでも学べるっていう気はしますよね私もなんか大学とかであんなね講義室でちょこんと座ってなんか話聞いてるだけでなんかできるようになることなんかないんじゃないかなと思っててやっぱりこう自分で手を動かしたりなんか作ったりっていうのを通じてあのできるようになっていくんじゃないかなと思うので。 あそうですよねそういう意味ではこう別に大学のあのコンピューターサイエンスにこだわらなくてもっていうのは、えー、ありそうな気もしてきますはいえっ、ー、とこれ次は違いましたあそうですねえー、次が次の話題ですね、えー、はいじゃあそういうわけであれですねあのなかなか、えー いろんな意見があの多様性っていうのもですね重要だっていう意見がありますがはい<笑>、えー、じゃあ次の話題いきますかはい、えー、次の話題はフルスタックエンジニアであるべきかどうかという話題に移りたいと思います、えー、まあ最近あれですねもう本当にあの変化が激しい時代なので、えー、まあ技術っていうものも 結構こう次々変わってきますよね技術のトレンドも。でまあ、エンジニアはいわゆるフルスタック、まあ、そんな何でもできるエンジニアなのか、えー、まあウェブならウェブとか、まあ、機械学習なら機械学習とかその分野にあの特化してその専門性を深めていくっていう、まあ、大きく分けるとそういう2つの方向性があるのかなという気がするんですが、えー、まあどっちがいいのかとか。 えー、そうまあどっちがいいっていうわけじゃなくてバランスを取った方がいいのかとか、えー、そういった点でこうなんかご意見が伺えるといいかなと思いますよな、えー、さんお願いしますはいそうですねまあ実はえっと僕がえっと偏見に入社に 入, 入社した時はえっとみんまあエンジニアはみんなフルスタックエンジニアでしたがそれやすまあどんどんまあその 分野に分かれてスペシャリストに見ながらなっててその今はちゃんとまあバックエンド、フロントエンド、デブ、オプスなんかに分かれてでまあ最近まあ特にまあウェブのテクノロジーがすごく複雑になってしまったんじゃないですかそう考えるとまあちょっとフルスタックで本当にフルスタックな何でもでき る, いる方いるかとうーん。 ちょっとそこまでできるのはまあちょっと信じられないなあと思っちゃいますのでまあちょっとその好きなところを目指してそこを注意した方がいいかもしれないんですがまあそれがもちろんそのちょっと大きな企業で働くとできますがそうもしなんかそのスタートアップとかで働きたい場合はまあもうしょうがないふるさとをやらないと。 まあ、いけないと思いますので、まあそのまあ、両方必要のあるんですがち ょ, ちょっと、それそして最初でフルスタックやっててちょっと好きなところを見つかったらそこに注意した方がいいと思いますすなるほどそうですねあのフルスタックエンジニアなんているのかっていうのは結構、そうですねあの深い問いな気がしますが。 まあ、知っていることが多い方がいいですからね最初はこう広くいろいろ見てで自分 の, あの専門を掘っていこうというところが見つかればそこを掘っていくというそ う, です、ね、そういうスタイルでこう生きていくというのもいいかなと思いますが志賀さんいかかがですかそうですすそうね、えっと、あのちょっとヨナスさんがおっしゃっていただいたように私もフルスタックと言われると本当にフルスタックかみたいなように思っちゃったりするんですけど、まあ、あの最近は。 いろいろ分野が増えてきてフルスタックっていうのは難しいと思うんですけど、まあ、マルチスタック複数専門性があるぐらいはやってもいいんじゃないかなと思ってます。えーとまあ、やっぱり1つの専門だけでずっと戦っていくのってあのよっぽどできる人じゃないと難しいと思うし、えー、と複数専門持つことであの掛け合わせでしできる仕事が広がるのかなと思うんで、えー、と複数あった方がいいかなと思います。 あとはあの複数あると1つの分野がもうあの陳腐化しちゃったみたいな時でもまああのキャリアをピボットできるんでいいいかなと思いますあの機械学習エンジニアなんか特にあの昔は頑張って手で実装したものが今はライブラリ一発みたいなのが増えてきて私はあのいつ仕事がなくなるかとビクビクしているのであの他の分野もちょくちょくあの勉強したりしております。 ありがとうございますあそう マ, ルマルチスタックってい い, いい言葉ですね、確かにフルスタックってね、そんな全部は無理だろうっていうのも確かにそうなので、まあ、ただ1個じゃなくて、マルチスタック、いくつか、あのー、自分のこう興味あるところに、えー、専門性をすこ そ, れそれぞれ深めていくっていうの、のマルチスタックっていい言葉ですね。えー、いやあのー なんか言おうと思ったんですけどなんですかえ忘れてしまいましたがちょっとそこにかぎあの関連した話でもあるって少し今話題にもなったんですがさっきそのいや本当にそうですよね機械学習なんてあっという間にライブラリーが進化するので。 あのー、私も昔本当10年以上前にあのランダムフォレストを自分で書いてで Python で書いたら全然遅すぎて使い物にならなかったから、あのー、C++ その頃はちょっと好きだったんで C++ で書き直したら結構早くなっておいいなと思ってたらあるよあるよという間にもう、あのー、サイキットンが出てきてもう何もしないで2行ぐらいで全部できるようになっちゃう時代なんで。 結構すごい進化も早いしあの い, いろんな便 利,、まあ、便利になることはいいことなんですけど例えば機械学習だとそういうライブラリーがありますしあと、まあ、私自分の話ばっかりしてお前は知らねえよって言うかもしれないですけどで昔は本当にあのサーバーセンターにですねあのいい生活で働いてた頃は 3マイクロシステムズのでっかいサーバーをですねあの冷房がガンガン効いたあのサーバールームに持っていってそこでこうなんかもう凍えながらセットアップするみたいなことをあのやってたんですけど今となってはねもう AWS でこうポチポチやったらもうすぐにインスタンス立ち上がっちゃうっていうのをいやもう時代がだいぶ変わったなと思うんですがそういうのってこうまあ便利になるのはいいことだと思うんですけどもうさっきマルチスタックっていう話もありましたがそう便利で 中身分かんなくてもまあ使えるまあ動いてるみたいなこと起こると思うんですけどそういうのちょっとやっぱりエンジニアとしては中身を少し知っておいた方がいいんじゃないかなって私は思ったりするんですけどそういうのはどの辺まで知っておくべきか、まあ、でも逆に知らないでまあ動けばいいんじゃないかって意見もあってもいいと思うんですがその辺ご意見、ヨナスさんいかがですか。そうですね、まあ、中身分かった方がもちろん いと思いますがまあ全然中身分からなくてもなんか例えばまあ Python が書けますけどえと例えばまあ今ここにいるメンバーさんがいらっしゃって Cpython の, の中身のコードを読んだことある方いますかで Python を書いたことありますかはい。 パイソン書く方の方が多いですね。中身分からなくても。<笑>で、そこが、その、なんかなんだろう、え、ま、っ、あ、と、まあパイソンとかまあライブラリーの、えっ、ー、と、いいところですよね。えっ、ー、と、中身、全部 分, 分からなくても使えますが、なんですが、えっ、ー、と、中身分かったら、もうちょっと、えっ、ー、と、よく使えます。そのライブラリーとか、まあ、そのツール。でので、まあ、その、最初は、まあ、分からなくてもいいんですが、 まあ、使い続けば、えー、中身も見てみた方がいいと思います、はい、そ, うそうですよね、いやもう本当にあの C Python のコードなんて読まなくても、まあ、Python 書ければ私、Python できますって言えるわけですから。うん まあそうですね、最初はそこから入ってだんだん深めていくっていうのは、まあ、確かに人生の楽しみとしてはいいかもしれないですけど賀さんいかかがですか、ね、そうですすそうね私も、まあ、できれば中身は分かっていた方がいいと思っていて、まあ、理由としてはあの動いているうちはいいんですけど何かトラブルが起こったときに、まあ、中身が分かっている方がトラブルシュートはすごいしやすいなっていうのは あ, のあらゆる分野で感じております。 でえっと、じゃあどこまで中身を分かるべきかっていうのはすごい難しい問題なんですけど私はあの割と周りを見て決めてます。えっとまあ、機械学習のアルゴリズムについてどれだけ深く分かってるかみたいな話はちょっと周りの機械学習エンジニアとかあの最近だとツイッターで簡単につながれたりはしますけど、まあ、そういう人たちがあのどのぐらい理解してるんだろうと思って自分は同じぐらい理解できてるんだろうかっていうところをまあ基準にえっとやっているような感じです。 なるほど周 り, で周りの人がどの辺まで理解しているかっていうのを参考にするっていうのは。 そうですねあそれいいかもしれないですね、確かに、まあ、そのコンピューターで、ね、プログラムできますとか言ったってじゃあ、アセンブラ書いたことあるのかとかいうともう最近の人は全然そんなことないわけですけど多分、一昔前のあの一昔前って言ったらあれですけど私も一昔前かもしれないですけどあのね昔の人は本当にそういう結構、機械法に近いところで何かしないとコンピューター動かせないというような時代もあったわけですから。 まあ、そう考えると確かにだんだんいろいろなものが進化してえまあそこまでいかなくてもっていうところがちょっとずつ上がってくるとするなら周りの人を見ながらあこの人はここまでは理解しているのかじゃあ私もそこまで行ってみようっていうのがそういうのいいですね確かにねなるほどじゃあフルスタックエンジニアフルスタックなんていないっていうところからじゃ あ, まあマルチスタックっていう話になってでマルチスタックでじゃあどこまで掘り下げるんだっていうと まあ、周りの人がどこまで理解してるかっていうのを見ながらっていうそうですねまあ最近、本当に SNS で簡単につながれていろんな人と交流したりいろんな人がどういう考えを持ってるのかっていうのがあのすぐに分かりますからねそういう意味では非常にいい時代になったなという感じがしますがはいじゃあそろそろ次の話題にちょっと時間が早いような気がしますけど。 えー、次はですね、えー、話題を少し変えて、えー、オフラインで働く意義って何っていうちょっと働き方の話に移ろうかなと思います、えー、まあまああのですね本当に2年前からもう世界的なコロナ禍でもなんだか大変なことになっておりましていまだにちょっとあの人類 コロナ禍から抜けきれてないという感じになっておりますが、まあ、ただそのオンラインで働くっていう働き方のあの変化っていうのはもう完全にこう定着したのかなっていうオンラインで働いてあの打ち合わせもそういうウェブまああのビデオ会議でっていうスタイルがあの結構もう一般化して定着しているのかなとおもって っているんですけど、まあ、そんな中でこうオンラインが当たり前になったからこそ、まあ、オフラインで働くことの意義、まあ、逆にそのあのオフラインじゃなくてもいいことはまあオンラインでやればいいんじゃないかとか特にその IT のエンジニアの人って、まあ、オンラインで働く場所あんまり関係ないっていうのにすごく親和性が高いと思うんですけどそういった意味でこう、えー、オフラインで働く意味 まあ、逆にオンラインの方がいいんじゃないかとかその辺、ヨナスさんは会社の中で働いているのかも含めてちょっとお話を伺えるといいかなとそうですねまあ変幻の開発チームはもうまあこの2年間まあフルリモートになってしまったんですがまあ最近、ちょっと ま, あまだ会社に行く方が増えてなんですが自分は実は。 リモートはあまり好きじゃない<笑>自分はまあ会社で働きたいんですが、まあ、まあ今のこの状況でちょっと難しいですので、まあ、リモートになってしまったん で, でオフラインのどこがいいというのかカーシュアルディスカッションができますそのあ ち, ょちょっとまあチームメートとかまあ別の チ,、えー、チームの方とかまあ全然別の えー、と分野の人とカーシャルな、まあ、そのちょっとだけの話ができますので そ, そこでその、えー、といろんな情報が、えー、と得られますしなんかそのちょっと問題があったとそとかそのあここちょっと手伝いますかとかそう聞けますそれをオンラインですると、まあ、そのの通信がめっちゃくるんじゃないですかそのスラックのピンピンピンですごく。えーまあ い、え、ら、ーまあまあ、する人もいるので そ, それをやりたくないのでオンラインだとあんまり し, ましない、そういうのだからオフラインの方でそういうのをやるのは、えー、とそんなに嫌じゃないと思うので そ, そこが い, いですねいやそうですよねねうよ昨日もあのとある会社でちょっとマネージャーみたいに や, やってる方とそこでコーヒーを飲みながら話してて。 オフラインだとその部下の人がちょっとあんまりまだあのスキルが高まってない人がこう1人でハマっちゃってずっとそこにスタックしちゃってるっていうのが分かりにくいっていう話をされててまあ確かにその人もその。 私、ここではまってもうなんか半日全然何も進んでないですっていうのってなかなか上司に報告しづらいみたいなのもあってそうするとまたどつぼにはまってどんどん仕事が進まないっていうようなことがある気がするのでやっぱりそういうところがないようにこうコミュニケーションがオフラインだと取りやすいっていうのはまあそこは一つあるでしょうねはい志賀さん、どうですか。はい えっと、私はまあ今は週1ぐらいで出社をして仕事をしているんですけど、まあ、オフライン、オンラインどっちも良さがあるかなと思っていて、まあ、やっぱオンラインだ と,、えっと複雑な実装に集中して取り組むみたいな時はは、まあ、あまりインタラプトが発生しないのでオンラインの方がすごい集中しやすいなというふうに考えてますで、えっとまあ、オフラインの良さとしては、まあ、先ほどもカジュアルディスカッションみたいな話が出ましたけど やっぱりあの簡単に話が始められやすいというかまあオンラインだと今、ズームできますかとかハドルできますかみたいなやり取りが入ってから始まるんですけどえとまあオフラインだとまあ声かけていいかどうかってなんとなく雰囲気で分かるので声がすごいかけやすいっていうのがありますでえとまあずっとやっぱりリモートしているとまあそういうあの今、ハドルできますかみたいなあの声かけるのって結構。 あのそれも結構しんどいので、えー、と前職だと年間2回ぐらいしか出社しない会社なんですけどコミュニケーションどんどん減っていってなんかちょっと寂しい感じはしましたでコミュニケーションが減るとやっぱりなんかあのゆ許せる範囲が減るというかあの、まあ、心理学で単純接触効果みたいな話もありますけどやっぱコミュニケーションたくさんとってる人の方が あの多少、お互いに失敗しても許しやすいというところがあるんで、まあ、あの私は今後もあのオフライン、オンライン混ぜつつ、えっと、やっていきたいなというふうには考えてまますすすありがとううございますそうですね確かに許せる範囲が減るっていうのはあのなんか分かる気がしますねそのやっぱり人間、合ってる人の方がこうなんかその親近感が湧くというか。私個人的ににはその本当に なんかあのスピリチュアルな話じゃないですけどこう人と人が同じ空間にいる時にその言葉とかですねそれだけじゃなくてなんかこうお互いになんか通信し合ってるんじゃないかなとちょっと思ってましてそれはその言葉で会話してるんじゃなくてその場を共有するしてる時になんかをこう感じ取ったりしてるんじゃないかなと思ったりしてるので。あの 何の話してるんだって話になってきましたけどあのそういう意味でこうやっぱりオンラインでやるあのオフラインでやるっていう意義はあるかなと思いますねでただ、そうは言ってもやっぱり IT 系だとオンラインでこう1人でこもって開発する効率っていうのはやっぱり高いと思うのでその比率というかオンラインとオフラインの比率みたいなのが今後 どう変わっていくか、ど, どの辺りで落ち着くのかみたいなのって意見あったりします か, さんどうですか、ね、そうですね、まあオンまあ、オンラインの、まあのがこれから続くだと思います。そうでとその オ, ンオンラインだけで働きたい、まあ、開発者も結構いるだと思いますし。でこれ からまあみんな会社に戻ることはまあ考えられないんですけどえそしてえっ先のまあリモートのいいところまあちょつはずれたんだけどそのまあ例えばまあ家族がいるメンバーとかそのまあ何の理由であってもえと会社に毎日行けない方もいるだと思いますので。 そういう方がリモートで働けると、すごく楽だと思う。その。そうすると、そのまあ。リモートがないと、えっ、ー、と、そのまあ、プログラミングの仕事ができない方が。まあ、リモートがあるから、まあ、その開発者になれる。ので、すごく、まあ、そのリモートのいいところだと思います。ありがとうございます。まあ、そうですよね。そういう確かに育児とかですね。そう、あの家庭に。 いいないとできないことっていうのを家庭にいてやってで仕事とあの生活のバランスを取るっていうのはいいいかもしれないですね志賀さん何かういでさっきの話でもオンラインオフラインどっちも良さがあるっていう話をしたんですけど、まあ、なんで今後はやっぱハイブリッドでやっていく企業は増えていくんじゃないかなと思ってます。 でまあ、それがまあどれぐらいの割合かっていうと結構あの役割によるのかなと思っていてどれぐらいコミュニケーションが多いあの職種なのか、まあ、例えばあの前職だと研究職の人はコロナ前からフルリモート OK みたいな感じであの黙々とあの1人で研究するみたいな人はまあそんなに出社しなくてもいいんじゃないかなというふうに思いますただえっとやっぱ開発ってなるとあのビジネスサイドとかとコミュニケーション取る機会もありますし まあ、メンバークラスの人でも普通にあると思うんで、まあ、週1とか2回ぐらいは出社した方がいいと思っていてマネージャーとかになっていくとやっぱコミュニケーション取る範囲が広がっていくので、まあ、より週2回とか3回ぐらいの出社になっていくっていう風になるのかなとあの個人的には思ってますっててまますすすすいいううう感じでで あ, ありがとうございますあそうですねそのオンラインとオフラインの比率っていうのもあの、まあ、職種によって あの変わってくるっていうのはもちろんありえるでしょうね、確かにそうですね。はい、えー、ここであと5分5分ぐらいあるのでただ、ですねこの話題がもう全部最後までいってしまったんでもし時間が余ったらこの話題をしてみたいなというのをさっき私、個人的に考えてたのでもしよかったら最後それにお付き合いいただけるといいかなと思います。あのー ですね、よく言われる日本はあの物価が安い物価が全然上がらないもちろん給料も上がらない諸外国に比べて、えー、物価がすごい、あのーまあ、安定しているというのはあるかもしれないですけどやっぱりデフレ状態が続いていると思うので、えーまあ、あのいい面もありますけどねその外国人観光客の方からすればすごく安いので。 あの向こうで給料をもらってる人は日本に来てすごく安くておいしいものが食べられるみたいなあのいい面もあると思うんですけどえまあ日本で拠点にあの活動してるあの我々にとってはやっぱり日本 の, その給料が上がる物価が少し上がるっていうことがないといけないのかなと思っていてですねでそれをできるのはまさに IT エンジニアなんじゃないかなと。だってあのコードを書く っていう人たちはもう今この社会をもう支えてていいるとと言言っても過でではないと思うんですよねもうほとんどのものがコンピューターで制御されてコンピューターなしにはもう何もできない世の中になってますからそういう意味でこう こ, こは一つですね、まあ、あの行動をかける IT エンジニアがちょっと給料を上げろこの野郎っていうですねそういう運動をしていったらいいんじゃないかなっていう、まあ、そのマネージャークラスの方がいたらちょっとすいませんねあのね。 なんかそれを言えるのはもう IT エンジニアがまず先陣を切れるんじゃないかなと思ったりするんですけどあと、なんか日本の IT エンジニアは人がいい人が多いんじゃないかなってちょっともうね、これだけ暮らせるだけもらえればいいですみたいなもうそんなんじゃだめなんですよ、あなたの行動がなかったら何も動かないんですからもっとですね強気になってもいいんじゃないか、エンジニアがと思ったりするんですけどそんな。 考えはいかがですか、岩瀬さん。<笑>はあ。<笑>ノーコメント。<笑>ノーコメント。あ、そうですか。あ、ありがとうございます。まあ、そうですね。じゃ、言いにくいっていうのもありますよね。ちょっと言いにくい。すみません。ちょっと言いにくいです。はい。 あの こ, こんな話を最後にしてしまった志賀さんいかがです か, なんかあのあまあそうですね私は IT エンジニアは結構給料上げろって言いやすい立場なのかなと思っていて、えっとまあ、というのも今リモートができるようになって、まあ、英語さえ話せば海外の企業とかで働くっていう選択肢も全然ある状況なのでじゃあま あ, あの日本で安い給料で働く意味ってあるのかみたいなあの主張はできるのかなと思っていて、まあ、そこから。 IT エンジニアを起点に給料を上げていくっていうのはまあ一ついい考えなのかもしれないというふうには思います、まあ、実はまあ自分も最初来日した時も、まあ、まだか、えー、と海外の会社で勤めてその海外のお給料をもらって、まあ、日本で生活していたので、まあ、それは、うん、全然ありますな、まあ、日本語さえできれば<笑><笑> そうですね確かにね、英語さえできれば、まあ、どこにいても海外の給料がもらえるっていうのは、あそれはもう本当にいいですね、明日からじゃあ、ちょっと皆さんね、ねあの月曜、出社したら、もうやめてやるぞ、この野郎って言って、<笑><笑>そんなそんなこと、辻が言ってたってだったら、あれですけどね、はい<笑>じゃあそろそろ、えー、お時間になってまいりましたが、あのー、今日はですね、えー このお三方で、まあ、の Python をどういうプロダクトに使っているか、えー、他の言語と の, です、ね、あの関係とかあと大学での学びですね、まあ、コンピューターサイエンスやってもいいし、えー、まあチームにはです、ね、あのいろんな人がいて多様性があった方がえいいんじゃないかとかいう意見もいただいて。 あとあれですねまああの大学で学ばなくても今本当にあにネットでいろんな教材があるのでえいつでも学べるっていうのはすごくいいことだなと思いますあとフルスタックエンジニアに関してはまあそのフルスタックなんているのかっていうそんなのは幻なんじゃないかという話からまあマルチスタックで最初はこう広く浅くいろいろ見て自分 の, あの興味ある分野を少しずつ掘り下げていくっていうスタイルがいいんじゃないかという話になりました。 最後オフライン、オンラインのです、ね、話は、まあ、あの当たりオンライン当たり前になってきましたが、えー、これからやっぱりオフラインでのコミュニケーションというのが重要で、まあ、そのバランスはやっぱり職種によっても違うんじゃないかというお話をいただいて、えー、最後は IT エンジニアは給料を上げろと会社に言うべきという話にまとめようかと思いますが、えー、いかかがですかあの最後に2 言, 言ずつ何かありましたらじゃあヨナスさんから。 いや、もう<笑>ありがとうございました。もう言い息くしました。志賀さん何かあります？えっとここまでお付き合いいただいてありがとうございました。あのもし弊社に興味を持たれた方はあの私しばらくブースにいますんでお話えっとさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあお二方ありがとうございます、えー。じゃあこの辺でランチセッション終わりにしたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。